古来よりよくには魂が宿るといわれているそれゆえ戦う男は命を懸ける己のビー玉に。 試し出準決勝の相手はガンマのはずだけど、俺ガンマがいないよ。何<笑>？僕とのバトルに恐れをなして逃げ出したのか。ガンマ初めからいなかったよん。家庭教師の時間のようだ。これで失礼するよ。ーああ、決勝バトルやりたかったな。 のやつこの頃変なんだ学校が終わるとすぐ帰っちゃうからなうん急に付き合い悪くなったよなどうしたんだろう俺ガンマを誘ってくるあっいつつつんんお前たちこの町リーダーかうやーででかい近くに西部ガンマというやつがいるはずだ誰か知らないかえ 知ってるも何も俺これからガンマのところへ行くところさそうかそれなら俺も連れて行ってくれるかうんいいよガンマアトルしようぜ難しいな見ないのかななんや卵かいやワイワイの忙しいやまた今度なそんなわあ。なんやこのデカ物卵の知り合いか 知り合いいじゃないの違ん顔やあんたスナイパーガンマだなお前なんでワイのあだ名知っとるんや西日本じゃ有名だったぜあんたの名は俺は窓がカ大作強者と戦うため全国を旅してるためだスナイパーガンマお前にビーダマンバトルを申し込む なデカえー、わざわざ遠くから来てくれたのにええー、んや関西におった頃もよく似たようなもんが来たもんやわいを倒して名を上げようとする連中がな<笑>ならば俺の不戦勝でいいのか勝手にせえああっあっ、うん、な何するんやわれ 俺がスナイパーガンマに勝ったという証拠だこのビーダーマンはいただいていくぞ何だとふざけるな先生<笑>力で取り返そうとしても無駄だリーダーならそれなりに取り返す方法があるだろ<笑>俺はしばらくこの町にとどまるお前がバトルを挑んでくるなら受けてやるぜいつでもな<笑>大変だ けて取り戻さなきゃ。あいはえ、今は他にやることがあるんだ。え 日々の方が騎士まっいくらなんでもビーダーマンを取り上げるなんて、あんまりだよ魚、食うかおい<笑>しそういただきますうまいか、うん<笑> さすがスナイパーガンマのビー玉、いい品だぜ俺にとってバトルは真剣勝負不戦勝でも勝ちは勝ち勝者には戦利品をもらう権利があるうわいっぱいある今まで俺に負けた連中のビーダーマだビーダマンをかけた戦いこれ以上の真剣勝負はあるまいお前もこれが欲しければ俺に勝って奪い取るんだな真剣勝負 と引き分けてまだだがついてないなんだその決着をつけるためにも俺がビー玉を取り返すこいつがスナイパーガンまで引き分けだ<笑>言葉だけでは信用できねえな無名のビーダーを倒しても俺には何の得もないあのペットボトルをビー玉で倒しても できないとは言わせねえぞ。 最強の破壊力を持つジャイアントボムだこのジャイアントボムと戦うにはせめてこれくらい倒せねえとな俺に一度撃たせたんだこれに挑戦してできなければお前のビーダーマンはいただくぞ倒せばいいんだないい根性してるじゃね フッなるほどブランコをこぐように武器に合わせてビー玉を命中させて揺れを大きくしている面白え手に入れたくなったぜ。<笑> 次はこれだえぇ、ー、そんなのずるいよスナイパーガンマは早打ちが得意と聞く引き分けたのが本当ならお前もできるだろそんな俺ができるのは二連射までだようう一度にこんなには撃てないよ何 マンを仕上げるのに手間取って来るのが遅れてしまったけど初試験は上々やな この新型はビー玉を正面からでなく足から補修することで連射スピードをアップさせるシステムやビー玉を持ち上げるためになこいつの足は特殊な樹脂でできとるこの樹脂が固まるまでワイがついてなあかんかったんやおよーせっかくのバトルやが卵そのデカブツとのバトルはもともとワイのもんや待たせたなデカブツもうお前の好き勝手にはさせえんで さすがだな噂通りの腕前だぜスナイパーガンマン命拾いしたなチビガンマが来なければ<笑>お前のビーダマンが今頃俺のもんだ何や何の話や卵マゴそのチビお前と決着つけるために俺に挑戦してきたんだよ自分のビーダマンをかけてな任せる友情だぜ卵マゴお前命と同じくらいに大切にしてるビーダマンを ほんま失礼なやっちゃなお前本気でワイがあんなやつにコケにされたまま終わると思うとったんかだだって俺またガンマンとバトルしたかったからいらんおせっかいやあってけど言わせてもらうわおう気きにななんやペグなんぞ打ち込んでテムって何テントを固定するのに使う釘や。 できたぞバトルの舞台がバトルの舞台やとはらー何か光ったぞ釣り糸だ川を挟んで釣り糸が張られているまずは釣り糸の上にゴール用のビーダマンを乗せるそして釣り糸をレール代わりにビーダマンを走らせ相手のビーダマンを先に倒した方が勝ちだ逃げ場のない正面からのぶつかり合い題してクラッシュバトル ラッシュバトルおもろいやんけガマンマあいつのパワーショット普通じゃないよじゃあ行さて卵のビーダーマンゴールに使わせてもらうででもガマンマ安心せえこいつは卵に勝つために作ったもんやパワーショットの対策は万全やでいやだからねわいはあいつのような曲がったビーダマンチは許せんのや思い知らせたる<笑>ガマンマ たまご卵何しとるはよバトル開始の合図せええーうん、しょうがないなえー ほら、ワイも最初から飛ばすとするか。え、何？そのベルト？これはビー玉の自動補給ベルトや腕を振るだけでな。ビー玉が上に来るようになったる。これでワイの連射は無敵や。あ, れ あ, れあれ、まるでビー玉のマシンガンだ。パワー対連射の対決やで。 <笑>ダメだやっぱり普通のビーダラだけはパワー不足なんだ<笑>思ったよりやるやんならこいつでしょおや<笑> <笑>何がおかしいいやすまんちょっと期待外れだったんでつい笑っちまった次の対戦はどっちがやるんだ俺がワイがさっさと決着つけたる今度は手加減なしだ きれい 前だお前が何発も撃ってるのに俺が一発のわけねえだろサイパーガンマお前のパワーではもうこれを止められまいあーガ あ, あんなに直撃されたら卵のビー玉に追われてまう力が入らへん やられる前に自分で落としたがだがビーダーマンをホールとは虫が刀を捨てたも同じ恥を知しれスタイパーガンマなぜだなぜ最後まで戦わなかったんだよガンマええー、やタワゴのビーダーマンをワイのミスの犠牲にするわけにはいかんワイとしたことがとんだん失敗やでクイックローダーでの連射とパワーウィングによる強発射こいつはビーダーマンをホールドする力が強いだけに 電車するるには今まで以上の力がいるんや。あれ以上ビーダマンせんかったビーダマンが進化してもワイがついていかれへんかったとはなあ<笑>ひとつ聞きたいお前卵のビーダマン壊れても構わんかったんか俺にとってビーダマンはトロフィーだ壊れようが構わねえ チビがが戦えなければ早めに蹴りがつくしな<笑>ワイの選択は間違ってへんまだ卵が戦えるんならこの屈辱喜んで受けたるわい卵お前の出番やああえ それなら岩の上から撃てばいいさ。うわあ、どうしよう。こんなやつに期待したわいがおやった。そう、こうなったら一とバッチかよ。あれを使ってみるか。どうよ。卵のビーダマンいじらしてもらうで。これ何？メタルウィングや。最初に作った失敗作のパワーウィングや。失敗作。 何をこうせるだゃやってるああおおバトルはまだついてるんだぜ待てまだこっちの準備がなん、えー、でもええ撃て卵とにかくそいつでビー玉を撃つんや早く<笑>なんだこれ撃てないトリガンが硬くてビー玉が発射できないだから失敗作なんや、えー こいつは発達強度を上げすぎてワンには使いこなせんかった代物や全力でビー玉を落ち出せお前のバカ力ならなんとかなるはずや<笑>友達奪われてもええんかいい卵を打て打てーっ<笑><笑><笑>あの丈夫な釣り糸が切れた手が潰れてる 用心するに越したことはねえなスリー板が切れてケチがついちまったぜこのバトル明日の12時まで預かるぜえそんなんこれからって時に俺もっとバトルしたい<笑>ええやろ明日の12時やな<笑>行くで卵なん何で止めるんだよガンマーヘールにビー玉乗せられんでどうやって戦うんや自分でも分かっとるやろ だけどさたまらんかいパワーが上がった分狙いがでたらめになってるこのままやと負けは確実やでやりたいバトルやりたいよチゃんスい今のうちあの失敗作を卵が使いこなせるようにせなあかんでも時間がないその訓練では無理やどないすれば あ, あそうや魔法使いに頼めばいいんや魔法使い 子ウガンマゾウお迎えに参りましたそうかソナーのところに行くんだねジャイアントボム強いの完成する強いも何もめっちゃめっちゃのやつやね。他ならぬ君たちの頼みだ僕の城自由に使ってくれあ、あきみ う い, いつまでくっつんのやたなのだってみんなうまいんだもんあほーだからしそなイカップがつくな<笑><笑><笑>うわーちょうてんぐるームだすごいじゃなんでも揃ってるガンマそこまでジャールーム練習場じゃないよああ<笑>ここがええここで特訓や 「あああああああああああ